さあ参りましょうさあさあ皆様マインドでございます鳴<笑>る声に夢を乗せていざ参ります今新しい 君 何